それでは計算機数学1の第3回の授業を始めたいと思います。まず前回のまとめです。前回はまず二進数、それから符号付き整数の表現というのをやりまして、特に2の歩数について紹介しました。それから実数の有限桁の近似と、不動小数ということで、不動小数点数について紹介しました。で、不動小数点数における絶対誤差、相対誤差について、3 まあ、紹介しましてで、不動小数の丸め誤差、それからマシンイプシロンについて紹介をしました。で最後に i e e ー不動小数規格という、その不動小数ですね、現在の計算機のほとんどで使われている規格について説明をしました。で、えっと、今日は多精度整数の表記と加算という話をしたいと思います。とこの話ですけれどもあの、テキストをお持ちの人は15ページ。 セクション 2.1.5 から見てください。でこの、まあ、タイトルにありました多精度演算なんですけれども、これからです、ね、この授業におけるその整数や有理数の演算はです、ね、正確に扱うことを前提として話を進めていきます。でそこで えっと、使いますのがあの多精度演算とテキストに書かれておりますけれども、えっと、これはあの英語のもともとの言葉ですが、ね、マルティプルプレシジョンアリスメティックといいましてマルティプルは、まあ、多くのですねでプレシジョンは精度でアリスメティックは演算なんですがあの実際に日本ではです、ね、多倍調演算と呼ばれることが多いですのであの今後はあの多倍調演算と呼ぶことにしますのでこの授業では呼びますので注意してください。 テキストでは多精度演算と書かれておりますけれども、あの僕が喋るときは多倍長演算と呼ぶことが多いと思います。それからその他の呼び方としては、あの任意精度演算なんて呼び方もあります、えーと。任意はアービトラリーですね。で、精度はプレシジョンですから、アービトラリープレシジョンアティメティックと呼ばれることもあります。えー、さてと、まずですね、この先ほど、 のまあ、整数や有理数をですねあの正確に行うことを前提にするということになりますと、まあ、大きな整数も正確に扱うという必要に迫られるわけですねでそうしますとその1ワードに収まりきれない大きな数をどうやって扱って演算をするかということがを考えなければならないわけですでこれをこのスライドではですねあの電卓をあの使って表してみました これはあの僕の家にある電卓の写真なんですけれどもこの電卓はですね10進八桁の演算をできる機能が備わっておりますでえじゃあこの8桁を超えるですね数の演算を行いたかったらどうするかっていうことを考えるわけですで一応ルールとしてはあの電卓は同じものをまあ何個でもあの使うことができるとまあ実際にはえ 何個でもっていうと数学で何個でもっていうとかなり語弊があるかもしれないので一応有限個ということにしておきまして、まあ、あの実際に調達可能な有限個使用可能ということにしておきますけれどもそうしますと、まあ、単純なアイデアとしましてはその必要な桁数の分だけその電 卓, 電卓を並べて計算すればいいんじゃないかということに思いつくわけですね、まあ、この今の写真の場合です と, あと、まあ、同じ電卓を5個買うのは 僕もそんなに気が進まないですけれどもスライド上では写真をコピーしてペーストすればいくらでも電卓を増やせますので、まあ、うまいこと計算ができるわけですこの例ですとその八桁10芯8桁の電卓を5個並べることで10芯、まあ、で40桁まで計算可能じゃないかとそういうアイディアに至るわけですねで実際にその計算機の上で多倍調の演算を行う 時もアアイデアはこのような形で行いますすなわちあの複数個のワードを使ってあの、まあ、長い桁の数を表すというのが、まあ、あのそのアイデアの基本的な部分です。ただしこの電卓を並べた部分ものとですねそのコンピューターのメモリー複数のワードを使う部分であの異なる点は一つありまして、えー、と電卓ですとあの い, わいわばこの各 桁のでこう演算ができるような形になっているのでこうあの電卓の個数、桁の数だけ CPU が増えるようなイメージがありますけれども実際にあの我々が使う CPU の方はです、ね、あの 1, 個1個ですね演算が行うのは1個であの数を、えー、しまっておくメモリが、まあ、複数ワードという形で計算を行うという点に注意をしてください。 でそうしますと、その皮膚の整数のまずあの多倍長演算をまず考えてみようかということにしたいと思います。まあ、皮膚の整数を多倍長、複数のメモリで表した数を多倍長整数とも呼びますけれども、まあ、この多倍長整数に対する演算をどのように行うかということを考えていきます。でまず、えー、と考えなければならないことはですね、その多倍長演算を計算機上でどうやって実現するかということで、 これは大きく分けて2つ課題がありまして1つ目はデータの表現ですねこの与えられた数を計算機の上でどうしまうかとそれからもう1つは演算の手順えっと一応今我々が使う計算機は1ワードごとの整数の演算しかできないわけですねそれの機能を使ってその複数ワードで表せた数の演算をどう行うかということを考えて最終的にはアルゴリズムの形に まとめていくというわけです。ですのでこれからはこの二つの点について話を進めていきたいと思います。まず最初にデータの表現ですね。ここではえっとまあ次のような定式を行いますけれども、えっとまず A をですねこう表したい数値まあ大きな桁数を表す大きな桁数をまた数値とします。それから K をですねこのあの数値 A を表すのに必要なワード数とします。 で最後に A0 から A の K マイナス1というのをこの A を計算機上でメモリで表すために実際に使われるワード各ワードということで表しますで。そこでその多倍調数 A をどのように表すかということなんですが、まあ、基本的なアイディアは先ほどの電卓を並べるのと同じようにその下位の桁から上位の桁までこのメモリをこう並べて 表記すするわけですね。ちなみにこの箱はこの二進数のまあゼロ一の並びがあの入った箱と思ってください。でまあ a ロっていうのでまあ一ワードあるということですね。でこれを A のゼロから A の 1A の二と言って最後 A の K マイナス 1A の KAM の K マイナス 2A の K マイナス1とあの K ワード並べてまあ一つのあの数を表記するということにします。で具体的にえっとその ワードに各ワードに入った数と数の値とそれからこの a の値との対応付けっていうのが、まあ、こ, この形ですね。a の i のワードをかける2の ni 乗 の, の和という形で、えー、とこれはですねうんと n が1ワードの大きさすなわちビ ッ, ビット数で表せる1ワードの大きさなんですけれどもこれ要は十進数であの数 を, を 表す表し方と本質的には変わりないわけですのでそこを押さえておいてくださいそれから E5 ですねこのテキストや授業ではですねこの K ワードを使って表した A という数をこのような括弧でくくって A0 から AK-1 というふうにワードを並べた形で表記をしますでここで注意していただきたいのはそのえっと あの実際の桁の並び方っていうのは右が一番小さい桁でこう左に隅に下がって桁が大きくなりますけれどもこのワードを並べた表記は逆でですね左側が一番桁の小さいワードで右に行くに従ってそのより大きな桁の部分を表すワードを配置していくと書いていくというところが異なりますので注意しておいてください。 そして、じゃあ、このデータをですね、どうメモリに格納していくかというのをこの図で表しました。さっえー、とまず、えー、と最初にですね、この k の値、つまり、この a を表すワード数ですね、このワード数 k をここに一番最初のメモリの一番先頭の位置に配置します。それから、 あとは順に a0、a1 という各ワードをですね、a の k-1 まで配置していくということで、合計 k プラス1ワードのメモリを使って、k ワードの多倍調数 a を表すということに注意をしておいてください。さて、そうしますと、じゃあ、与えられた数 A をを、ね、進数で表記するのに何ワード必要かとということを見積えっ、ー、と、まず、うんとこの a をですね、二進表記したとき の, のビット帳、すなわち、ある与えられた a っていう数を、まあ、a は一般に十進数なんですけれど、これを二進数で表したときに何ビット必要かっていうことを表しますと、まあ、これだけ必要になるということに押さえておきましょう。えっ、ー、と、このログの a プラス1の シーリングですねまずこの LG と書かれている記号、ちょっと見慣れないですけれども、一応このテキストでは2を定とする対数のことを LG というふうに 書, き書いておりますので、まず注意しておいてください。ですので、まあ、A プラス1の2の定とする対数をとって、まあ、その、この上向き括弧の括弧はですね、えー、とっ えー、シーリング、天井関数といって、まあ、これよりも大きな最小の整数をことを意味します。ですので、まあ、こ, この L ログの A プラス1よりすぐ上にあ、すぐ大きいところにあるまあ整数ですね。ですから、これだけのビット帳が必要になるということになります。 次に、1ワードが N ビットの時にですね、じゃあ A を2進表記するのに必要なワード数はいくつですかっていうと、先ほどはビット帳がこれだけビット必要になったということですので、これをワード帳に直すには、この長さを N で割ればですね、この A を表現するのに必要なこのワード数ということになります。英語では、この A を 争いに必要なワード数のことをあのレングスの a a の長さというふうに表します。ということでまずその a が与えられたときにその a 自身を表記表現するにはこのレングス a ワード必要だということが分かったんですがだともう一つ必要なのはここですねその a の長さを保管するのに一ワード必要ですからこの えー、とエングスエの値を保管するワードとして1ワード取ります。で合計では、と今のそのこちらのモデルによるーメモリへの格納のやり方ですと、A を二進表記するのに必要なワード数というのは、まあレングス A プラス1ワードが必要であるということになります。ここまでよろしいでしょうか。